これも掘っちゃって 今,、はい、今ちょっと邪魔な枝だけ。はい すの梅それがもううちで1回お客さんが楽しんでて何十年も楽しんでた木なんですけどやっぱりちょっと樹勢が落ちてきてこっちがもともと芯だったんですけど木がねちょっと弱っちゃったんで畑に入れてもともと地の枝だったところを太らして3年を2回畑に入れたから、うん、3年植えて掘って3年という木です。 やっと樹勢も乗ったしこっちの新しく建て替えた芯が木らしくなってきたのでまた鉢に戻そうかなと、うん、これもまあ小さいのと同様にまず張りを確認して根を切ります大体このぐらいの輪郭でいきたいなと。 まあ、ここまで大きくなるとねなかなかね綺麗に粘りをね、うんうんうん、同じ高さとか、はい、同じラインで揃えるのがね難しくなってきちゃうんだけど、うんうんうんうん、なんとなくそんな感じぐらいで大体いいに揃えてで梅の場合ってどうしてもこう焼けた木っていうのはもともとが基本的に片根なので、ね、半分焼けた方の根、ね、っていうのはもう傷んじゃってて。 生きているところはこんなに根がよく張っていて、はい、ここが枯れちゃった分の底、うん、根がもう全然生きているの方の根からこっちへ来ているこれを残すか残さないかが問題なんだけど今ここにまだ枯れた根がついているので、はい、ここまで根があってもいいんだけど埋、うん、めて将来これ草でなくなるじゃないですか、はい、その時にそうするとこれがズドーンとした根で残ってしまうので。 今は長くてもいいんだけど将来のためにここがなかったとして入る状態に置いといてあげるとこれがもしうろでポンって取れてこっちだけでちょっと文人帳の木になった時でも小さい鉢に入るこの状態で植えるにはもうでかい鉢だからここまで気にしなくても全然いけるんだけどもでとりあえず仮の座がこうできました。 まあ、とりあえず枯れ枝一旦ちょっとこういう枯れたこれ梅のやり方で何種類かやり方っていうかパターンがあるんですけど、うん、こういうふうに畑の枝を残して枝に使っていくやり方とさっきの雑木みたいに丸っ切りこういう枝全部落としちゃって、はいはい、またそこから針金でこう枝を引きながら作っていく方法と。 2通りあるんですけどどっちがその木でやり方で似合うかでこの木は切り込みって言ってこういう針金かけて枝をこういうふうにしないでこのまんまある枝をこちょこちょこちょこちょ作っていくタイプの方が埋めて針金かけたりしてもいいんですけど。 針金かけるとどうしても人間がここに枝があったらいいなーってところに引いていくじゃないですか、はい、梅って結構枝枯れしながら作っていく木なので、うん、針金かけてここにこの枝があるといいっていうところに引いてその枝が枯れちゃうと、うんうん、結構あんまりかっこよくなくなっちゃうんですよ。なるほどでこういうふうに割と吹いた芽を使いながら自然とこちょこちょを作っていった枝っていうのはこの一枝がポツンと枯れても、うん、意外と他の枝で絵になるのでなるほど最初のうちは少し。 枝多めにあまりこの枝あって梅は限定して作っていかない方が作りやすいですね。後でちょっとこう枝が喧嘩しないようにところどころ煮込んでそうなところは下に抜いてあげて。 といって他の臓器なんかよりはそんなに厳密に抜かなくても木自体がいらない枝は逆に枯らしていくのでどうしても枯れて欲しくないようなところをちょっと保護するような切り方にしといてあげると芽の場合その芽をあるなしともそうなんですけど芽がこっちについてるかこっちについてるかで芽の出方が違うので多少バランス的にこの長さがいいと思って今切ったんだけど芽が。 こっちにしかないのとあるんでここにある目があるんでここまで切り戻してこういう先の目をつけといてあげるとここが強く出ちゃう先の目っていうのは目、えっと、ってこういう風にあるじゃないですかここからしか目が吹かないんですね、はいはい、こういう風に。で、今切った時には上にこう目が向いてたんですよここで切っちゃうと先が強く出るのでこっちへ向いて出ちゃうんですよね、はい バランス的にはここで良かったんだけどちょっと短くなるけどこの芽を捨ててこの下の芽で切ったのがこの状態ここには芽が、うん、そういうふうにあの梅の場合ちょっと芽を見て芽切ったりと普通サイズ的に言ってこのぐらいの長さだとここでいいんだけどこれだとここにこの芽を使いたいのでこの芽の上 こっちだとここに目があってここに目があるんですよ。この目とかこのこのこのこ目なんだけど、この木で言ってこっち頭にしたいので、ちょっと長めのこの目を使うんで。ここで切っておきます。まああとで修正は全然効くので、とりあえずはこういう風に切ってこ心あたりはこの辺がだいたい想定した正面なんですね。ここがね。 そうするとやっぱりバランス的にこの辺りで欲しいんですけど、はい、この辺で本当は欲しいんだけど芽がここにあってでもこれ内側の芽なんですよ。なんでここに下芽があるのでそのそうするとこんな感じに芽が出てでこれもここの芽でこっちにある芽を残しちゃうとこっちへ枝が伸びて喧嘩しちゃうのでこの脇にあるサイドもしくは。 この辺で目がいいたら立てて替えてもいいようにでこれはここに芽があって使いたい芽が本来ならこういうふうに芽出してあげたいんだけどこれね多分この辺はね結構早めに腐ると思うんですよ。そうね、こっちへ芽出てってもいいかなと思って。 まあちょっとおおよそまあ大体こんな感じでここでこれで鉢にあげるんですけど目の引き方は思った通り絶対吹くわけじゃないのでここから吹いたところからまたちょっとこれ長すぎたから目が吹いたところでこっちの目に変えちゃおうとかまあそれは随時やっていくんですけどあとは成り行き任せ ちなみにこの時期にいいいつもやるってことですかだいたいこういう荒っぽい作業は休眠期がですね種類によってじる適期って植物によって違ってて、はい、例えばボケ類をやるときは9月にやりますしカツラ類ちりめんカツラでも長ジカツラでも、はい、ああいうつる性のものっていうのはやっぱりこの時期ちょっといじると傷むので掘る前に畑で一旦バリッと。 頭4月の半ばから5月にかけてに切っといて、はい、ちょっと休ましてから掘り上げて根っこを切る、うん、なんかね、いっぺんに上としカツラ系統は上と下いっぺんにやるとちょっと痛む気がするちょっと頭切って目がチクッと吹き出した頃に根っこをぶるって買った方が、うん、なんかあのうちでは成績が良 い, い、うん、ちょっと今植木鉢なんらあれだけど、うん こんだけ大きくても例えばこれが植木鉢だとしたら、うんうん、このぐらいのにもなんとか収まる、はい、この薄さでもね、うん、なんとか収まるようなサイズに根っこを切ってまあ座でいったらこうなんだけどまあ微妙にちょっと起こすぐらいはね、うんうん、ここはないからね枯れちゃっ て, て、はい、こういう姿でいけるかなって、はいうそうすると一回ダメになっちゃった木が再生してでここを彫刻して刻えしてあげると。 ちなみに、この八人入れた後は、やっぱ、また時期的なものでハウスで管理と か, そもあるんですか。あの、もうね、この時期、2月の後半過ぎて、3月になってくると、はい。うちはハウスにも入れるんだけど、割と外が多いです。ええー、あのなん大丈夫なんです、こういう状態では、意外と北風が当たらない状態とか霜がね、はい、直接当たらない方が。 いいのでまあこ う, こういうところがあると一番いいかなあ軒下みたいな、うん、ただ密閉したビニールハウスとか入れちゃうと、はい、温度が上がりすぎちゃって、はい、なるほど目が早く拭いちゃうんですよはいはいでもやしでちょっとせっかも長くなっちゃったりするので、うん う, んうん、うちはなるべく風が当たらない 密, 密閉じゃないけど風というかしぼが当たらないところのこういう状態のところに置いといて意外と大丈夫ですよ、えーまあ、もしお客さんなんなか というか趣味者のの方がやるのでベランダとか風当たりがどうしても強かったりした時にはちょっと段ボールでも箱でも、うん、あの南向きに向けてポンって入れといてあげて北風当たらないようにとかちょっと囲うだけで全然大丈夫だと思います、えー、でもし湿度が欲しければ発泡スチロール入れるとかね、うん、この状態で鉢上げちゃって発泡スチロール入れてで春遅霜が降りなくなる頃に出してあげて、うん、それでも大丈夫。なるほど そこでもあるんだけど、はい、こういう原木って普通植え替えした時に皆さんあの木を固定するのに、うん、針金で止めたりすると思うんですよ。はい、であのなるべくこういう原木でもう一回頭をこう23年引っ張ってバーッとこう伸ばしたい木っていうのはあまり針金でやるとね食い込んじゃ根がすごく伸びるんで食い込んじゃうんですよ。はい、で特にうちなみにね数やったりするところは手間もかかるのでやっぱりね麻ひもで止める。 あなるほど生産途中とか頭を伸ばしてガーッとやる時にはやっぱりこうやって麻紐で止めてあげて、うんはい、そうすると麻紐って半年とか1年で腐って取らなくても自分でこうほどけていくので、うん、これ根っ、ね、こをね針金で止めちゃって、はい、でこれなんかもまだ頭1年とか2年ねこう伸ばしたとすると1センチ以上こう根が。 持ち上がるんですよそうすると針金だと食い込んでっちゃうじゃないですか そ, です、ね、それをまたいちいち取るのも大変なので、うんうん、このね麻ひもの止めるのはねまだ完成前の生産途中の木なんかねとか植え替えなんかにするのは麻ひもで止めるのは、うん、慣れないとやりづらいんだけどすごくいいです、うんうん、あんまり針金よりはね、まあ、出来上がった木は飾ったりする木は針金でいいんだけど、はい、特に頭走らせる木はね、うん、こういう。 それも使うといいですよなるほど、まあ、ああいうさっき切った木を鉢に上げた時もあと取り木をしたやつを外した時も特、うん、に取り木したやつなんて細いにしかないじゃないですか、はい、針金止めるような土台がないので、うん、そういうのなんかは針金よりはこういう方法で止めた方が木にもいいしその時その時で。 やる方法も一番合った方法でやっていくといいかと思いますね。はい、というわけで、まあ、あとはうまく編集してください。<笑>いろいろ見させていただきました、ねはい。はい、じゃあ、ありがとうございました。いい、ね。